キング・アンドプスの平野市要が名古屋ドームのステージに立つとファンの間に衝撃が走った。平野の髪型が変わっていたからだ。そんな短期間に2回のイメチェンでハートを射抜かれたファンが続出している。四角ドームツアーを関水キンプリは2018年にデビュー。メンバーは平野、長瀬角、高橋山、岸優太、神宮寺優太の5人。 4月2日から福岡、大阪、東京、愛知の全国4都市で初のドームツアーを開催しており、5月15日の愛知公演を終え見事5人で一大イベントを大成功に導いた。平野もファンに最高のパフォーマンスを披露した。四角銀髪にウェーブの髪型ツアー初日となる福岡公演では、平野が髪を切ったことでも話題になった。 あれからわずか1ヶ月、またしても、イメチエン、をしていた。平野ファンの女性が語る。14日の名古屋公園で銀髪になっていたんです。コンサートに行った友達に聞いたところ、サラサラの銀髪でセットしたのか、少しウェーブが買っていて王子様だったみたいです。平野ファンの女性。新たな髪型で会場中の視線を釘付けにしたようだ。前での平夜ファンの女性は、 彼の見せ方を絶賛する。ツアー前まで彼は森田ゴンさんに憧れて髪を伸ばしてパーマをかけていました。そのイメージを持っていたら金髪ストレートにガラッと変わって。さらにツアー最後の公演で銀髪にするなんて最後までファンを飽きさせないですよ。前で平野ファンの女性。近く成長して地元に戻った新しい髪型で臨んだ名古屋公演。 ある広告代理店関係者は、平野にはこの公園に特別な思いがあったのではないかと話す。平野さんは名古屋市出身で小学校2年生の時から地元でダンスを、習い武器であるアクロバットも身につけました。故郷で培った技術を持って、金プリとして成長し、今回のツアーで長年の夢だった東京ドームのステージに立つことができました。 そんな輝かしい成功を収めて、成長した姿で地元に帰れて嬉しかったと思いますよ。広告代理店関係者。近くドームが揺れた、という声も。今回のツアーを通じて、一回り大きくなった平野そんな彼の新たな髪型に対して、ネット上では、いつ見ても輝いてて、引きつける魅力があるけど。 銀髪ふわふわセットの塩くんが登場した瞬間のドームの揺れ方は本当にすごかった。悲鳴じゃなくてため息みたいなひゃーってどよめき。やばすぎて声にならんやつ、色気や儚さが加わってますますファンになっちゃう。他の誰かが銀髪にしてもあんまりなんだけど、塩くんは特別、など絶賛する声が多数上がっている。平野は、